この度は、加熱株式会社のウェビナーをご覧いただき、誠にありがとうございます。本日は、弊社ハーネスアッセンブリ事業に関する簡単なご説明と、産業機器向けハーネス用コネクタダイナミックシリーズをご紹介いたします。弊社は、京都で創業した産業用ケーブルやコネクタ、制御機器などの製品から、 プリント基板、ハーネスのアッセンブリなどを取り扱う商社です。電線、ケーブル、約3800種、コネクタ、約2500種、電接部材、約1000種を在庫しております。弊社、ハーネスアッセンブリ事業では、潤沢な在庫を活用し、お客様にワンストップサービスをご提供いたします。 国内、海外、約90社の協力工場より、様々な条件から最適なソリューションを提案いたします。試作用に TE Dynamic リーズなどの手動工具の貸し出しサービスも行っておりますので、ぜひご活用ください。ここからは Dynamic リーズのご紹介です。今回は D3000 を中心に、 D1000、D5000 を紹介いたします。ダイナミックシリーズはお客様の多様なニーズに応えることをコンセプトに開発されました。コンセプト通り各シリーズの端子は同シリーズの全てのハウジングで使用できます。中継ハウジングや基板取り付けタイプなどのバリエーションが充実しており用途ごとに 違うコネクタを検討する必要はありませんダイナミックシリーズ一つで多くのご要求をカバーすることができますダイナミックシリーズは D1000 から7000までございます D3000D5000 シリーズはあらゆる業界で使用されています D2000D4000 シリーズはロボット業界で主に採用されており d 1 0 0 0 D7000 シリーズは代表的なアプリケーションに半導体製造装置がございます。ダイナミックシリーズには3つ大きな特徴がございます。1つ目は、小じりに強い端子構造。自動車産業で培った小じりに強いタブとリセのボックス構造になっており、 信頼性の高い完全な三点接触方式を採用しています実作業環境下でも安定した信頼性を発揮するタフなコンタクトです2つ目はロックフィーリング観光時、明快なロック音と振動が作業者に伝わることにより目視できない作業環境下でも観光不足などの不具合をなくします このようなカチッという音が特徴です。3つ目はキーイング。すべてのハウジングにスリットが設けられており、X キーと Y キーを使い分けることにより、互換号を防止します。また、キーイングプラグを使用することで、さらなるキーパターンを作ることが可能です。まずは、D1000 シリーズのご紹介です。 D1000 シリーズは産業装置向けの高信頼性信号ラインに最適です使用される電線のサイズ電圧の違いにより3種類の中からご検討いただけます標準型の2ミリピッチの D1100 高電圧型の 2.5 ミリピッチの D1200 またセンサの信号線のまとめ 電源の分岐等のアプリケーションに最適な 3.5mm ピッチの D1500 シリーズをラインナップしています。高信頼性を維持しながらコストパフォーマンス性を考慮し、金メッキだけではなく、スズメッキタイプもございますので、使用環境、条件に合わせてご採用いただくことでコストダウンにも貢献できます。続きまして、 D3000 シリーズのご紹介です。D3000 シリーズはダイナミックのメインシリーズで産業機器の信号用および電源用コネクタとして広く採用されています。標準タイプ信号回路用の 3.81 ミリピッチの D3100。高電圧タイプ高電圧回路用の 5.08 ミリピッチの D3200 2 D3500 はさまざまな方向から来るハーネスに対応できるのがメリットですこちらの写真でご紹介すると12曲のタブハウジングに2曲のリセハウジングを6つ挿入することができますダイナタップコネクタ D3100、D3200 は分岐コネクタです。こちらの24極の場合、A 列の1から4回路に流した電流が、B 列から F 列の1から4番回路に分岐されます。結果、4つの入力電流を5つに分岐して出力することができます。最後に D5000 シリーズのご紹介です。 D5000 は装置の主電源ラインへの高信頼性、作業性の向上という要求に応えるシリーズです。端子台、あるいは丸型端子の置き換えとして、いろいろな用途に採用が可能です。コンパクトでありながら、高い電流接続容量を持ち、かつ操作性に優れた低層抜力と高信頼性を実現しています。 大電流のパワーラインだからこそ作業者のスキルに頼らない確実な接続を D5000 シリーズは提供いたします D5000 はコンタクトに2つの特徴がございます1つ目は大電流コンタクト同合金材を使用することにより優れたバネ性と導電率を兼ね備えた信頼のリセコンタクトですさらなる高電流をカバーする 銀メッキタイプの D5000α シリーズもございます。2つ目は、シーケンシャル機能を実現。耐電している静電気などを緩合時に先にグランドに落とすシーケンシャル緩合が可能です。タブコンタクトには、シーケンシャル接続向けとしてロングタブを開発しました。これと通常のタブコンタクトを合わせて使用することにより、 シシーケンシャル接続環境を構築できます D5000 シリーズは電源の設定により2種類からご選択いただけますケーブル側にリセハウジングを使用する場合はこちらの標準型の D5200 をご利用ください装置側から電流が供給されるアプリケーションには D5300 が最適です パネルマウント側にリセプタクル端子が設定可能なリバースマウントタイプの D5300 は IP20 規格に準拠しています。装置側にリセコンタクトを収容できるハウジングを使用することで安全に作業することができます。ここまでご紹介いたしましたダイナミックシリーズですが概要のみのご説明となりますのでより詳細な説明は 弊社営業までお気軽にお問い合わせください。国内18拠点、海外7拠点で営業展開しています。製品のお問い合わせだけではなく、こんなハーネスが作りたいというご相談や、コネクタは決定したけれど、加工先を探しているといったお悩みも、ぜひ加熱にお任せください。製品に関するお問い合わせは、お近くの営業所、 もしくは下記 QR コードからお気軽にお問い合わせください。本日はご清聴いただきありがとうございました。